文書の中には高市大臣と総理の電話会談の結果と題するものもありましたこれについて高市氏はもしも私と安倍総理の電話の内容がですね、あのそのような文書に残ってるとしたらあの、私の電話に盗聴器でもついてるんでしょうか、全くそれは捏造文書だと私は考えております。 仮にこれが熱造の文書じゃなければ、大臣、そして議員を辞職するってことでよろしいですね。高市国務大臣。あの、結構ですよ。高市は、私の電話が、盗聴なんて、捏造文書だと、誤魔化しています。3月9日の高市安倍総理の、電話会談という内部文書は、磯崎の主導で進む、民間テレビ弾圧計画に関して、 安倍総理が了承しているのか、高市に確かめてもらおうということになりました。この文書は、高市と安倍総理の電話会談結果を大臣と官僚とでシェアした文書です。盗聴電話とか、月増文書とか、高市、完全にバレてますね。はは。